はい、こちらスターバックスで販売されているスヌーピーとのコラボドリンクとワッフルをいただきたいと思います確かバニラクリームフラペチーノバニラクリームじゃなくて何だっけなーちょっと待ってくださいねスヌ ー, ースヌーピーバニラクリームフラペチーノとチャーリーブラウンカプチーノチャーリーブラウンオーツミルクカフェモカの3種類そしてチャーリーブラウンのキャラメルワッフルとスヌーピーの 何でしょうバニラクリームと何サヌーピントッピングとかじゃません。ちゃんと覚えとけよって話ですよど、ね、うんどれも美味しそうですねいつものスタバと比べると白と黒でなんか色合いはかもしれませんがとにかく気になりますそれチャンネル登録よろしくお願いしますまずはこちらサヌーピーイス ワ, ワ, ワップルから食べていきたいと思います では、無再現さらしめますので、このままいただきます。<音声><音声><音声> ごちそうさまです。最初に食べたスズキトッピングアメリカンワッフルそして途中食べたサリーブラウンワッフィギュワッフルはどちらも軽くてさっかりとした食感のホイップクリームがサクッとした香ばしさと焼きおろしのふんわりとしたワッフルの上にたっぷりとのってますねちょっと崩れて食べづらい気がしましたけど チョコレートも結構甘めですがキャラメサニーブラウンのキャラメルは そ, それよりもさらに甘めで は,、ま、はっぱりとしたホイップクリームに甘さが引き出されていましたん甘めのクリームやワッフルがお好きなのであればぜひどちらも食べてほしいと思いますそしてドリンクですけどちょっとうわっと名前がわ名前が最初に飲んだ チャーリーリブラウンカプチーノは結構キャラメルが温かいので、苦みが強いキャラメルが結構温かいドリンクとともにしっかり口の中に広がっています今回の食べたり飲んだりした中では一番甘さが控えめだったと思いますなのであまり甘くないのがお好きなのであればチャーリー・ブラウンカプチーノがおすすめですね そしてオーツミルクカフェモカとバニラクリームフラペチーノは今回お店でグラスで提供しているだけでは な, ないのでせっかくなのでグラスにしてもらいましたとまあそれはいいとしてオーツミルクカフェモカはオーツミルクって今まで飲んできたのはだと結構ミルク自体に癖がある味で好みが分かれるかなと思ったんですけどチョコレートはかなり甘めでうまい具合に溶けているのでオーツミルクの癖がかなり中和されていると非常に飲みやすかったです オ, レオクッキーなんだろう、マックフルーリンにも似たえちょっとさっぱりとした甘さまろやかな甘さがありました今日飲むマックフルーリンというと一番わかりやすいでしょうなのでマックフルーリンがおすすめのであればスムーピーバニラクリームフラペチーノはぜひ飲んでいただきたいです今回炒めて飲んでしたらきたいとやはりバニラクリームのワッフルとフラペチーノが私の中では一番おすすめなので両者代表で5点ていただきます